し, します。よろしくお願 い, いたします。今日ラストになります ね, すね。そうですね。はい。あっという間ですね。あっという間ですね。はい。もう予算金額もすごくお昼に盛り上がった。楽しかったですね。楽、は、し、いはいはい、の皆さんですけれども、運が一緒で。はい。まあ、チームとしては、こう、いろいろとまたね。あ、は、の、い、入るメンバーさんもいらっしゃったりとか。ああ、そうですね。あの、まあ、三沢さんなんかもね、集まってたりとかもするんですけれども。あの、エのユニットチームという形で。はい。あの。 チームに入っていようが書き前が、うん、あのそのイベントに向けて集まってえっ、ー、と出るという形のユットチームというのを目してましたのでなるほどまあ要は、あの誰でもいいですよというはい、よさこういうの醍醐味であります、はい。誰でも参加できるという、はい、そんなチームでもございますね、はい、チームに入っていても入っていなくても大丈夫ということで、はいはい 実はあのーはい、私も2年前ですが、エースの皆さんとコラボレーションしたことがありまして、そうなんですよ先輩なんで す, か ね,、はい、んですかね。先輩っていうの、そんなことないですけども、ちょっと緊張していらです、ね、<笑>それはちょっと大げさな気もしますが、<笑>実は運河へそう私も参加したことがありましてですね。はいはい 今日せっかくなんで、もし可能だったら、はい、自分で言っちゃいましたけど自分で言っちゃいましたね、俺から言うかなって思ったんですけど一緒に、じゃあ最後に一緒にお客様と私も盛り上がせていただきたいなと思いますので、はい、ぜひお付き合いの方よろしくお願いします、はい、ありがとうございますよろしくお願いします先輩、ありがとうございます先輩、あのまあ、お姫見た人分かり人すけど、先輩いい声なんですよ先輩、はい、<笑>先輩ですよ先輩、頑張りたいなと思いますので一緒に運営そ盛り上げましょうはいすいませんよまよま、よろしくお願いいたします、はい よろしくお願いしますよろしくお願いします !A、災いなす暗雲が立ち込める状況下でも努力して手に突き抜ければ希望に満ちる瑠璃色の世界が広がると信じ踊るは運液争点、イ 感謝を込めてあ、ありがとうございましたありがとうございましたエイジェラリカさんに大きな